演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらまたまたネスルドルチェグストのカプセルを夜買ってきたのでこちらを飲んでいきたいと思います、うん、今回はちょっと下の方見えにくいんですけど5種類ありますこれを順番飲んでいくって 大変ですね大変ってなんだよって話ですよねではまずは最こちらスターバックスハウスブレンドから飲んでいきたいと思いますハウスブレンドってことはこれが一番シンプルな味付けなのかな、うん、どうなんだろう、まあ、飲んでみれば分かりますよねそれではまず少々お待ちを入れ終わりました見た目はシンプルなコーヒーという感じですねでは飲んでみます やっぱりシンプルだけあってちょっとオーな部分もありますが美味しくいただきましたはい続きましてはこちらメキシコチアバスというコーヒー、ね、はいこちらですねメキシ名前の通りメキシコで栽培されたコーヒーなんですがメキシコのコーヒーってどんな味なのかなやっぱり他と違うのかな確か前にもこんなのあったよな何だったっけな とりあえず思い出すのは忘れにて飲みますねはい熱いものにありがちな失敗やってしまいましたこういうの今すずと本当にやらかすなはい続きましては宇治抹茶なんかここにて輪が来ましたね前にラテは飲んだことあるんですけど宇治抹茶って本当抹茶を機械で入れるってないんですか まあ、じゃあアイスとかケーキとかよく食べてるんですけど飲むことが意外にないんですよね な, なので今回面白ですいい色ですねマグカップなの方が本当に似合わないですねでもそうこれしかないんだよなでは飲んでみますいきなり見てきた和の味、うん、普段の食べる甘い抹茶とはまた違いますねいきましてこちらレギュラーブレンドカフェインレスがね後ろ逆だ逆 はい、レギュラーブレンドがあるのんですよそれのカフェインレスバージョンです、ね。というわけで、ね、夜飲むとかでもいいのかもしれませんねでは飲んでみますカフェインなくても美味しさそのままだけどちょっと変化があった方が良かったかもなーってそれは求めすぎか。 はいラストこちらエスプレッソインテンソーこれ水がちょっとしかなかったかもしれないですけど見てくださったら分かるんですけどおすすめは明らかに面白い少ない分量なんですよ、ね、なんでなんだろう少なくても香りを楽しんでくださいねいや少なくして香りを楽しんでくださいねってことなのでしょうかでは飲んでみますなんでこんだけの量しか入れない方がいいんだろうちょっと不思議だな 飲んでも分かんないけど最初に飲んだスターバックスハウスブレンドは本当にシンプルなコーヒーといった感じで今まで飲んでいたスターバックスに比べるとやっぱりちょっと地味な印象はありましたがまず最初に飲む部分にはいいかもしれませんだとしたら最初に飲んでおけるって話なんですけどまあシンプルに甘味とかには本当によく合いそうだったのでこちらの点数とさせていただきますそしてて続いて飲んだこの メキシコではバスこれもこれはなんか普通のコーヒーとちょっとどこが違うのか自分にはよく分からなかったですね味が分かる人には分かるのかもしれませんが自分はそこまでコーヒーに詳しいわけではないのでただ美味しく飲むことはできるコーヒーだりましてこちらも甘味とかには合う気がしますねなのでこれをこちらの点数とさせていただきますそして続きましてこちらいきなり入ってきた和牛抹茶うーんとケーキとかのうじ抹茶とは違って甘さは全然入ってないのでシンプルにお茶の香りを楽しもういただきましたね コーヒーだけじゃなく、こういうのもあるんですね。ああ、前にもヌルクティーやったかでもこういう風な部分を飲むことができて本当に嬉しいです。うん、ドルチェグスコーヒーだけでも和を楽しみない人にもおすすめですね。もうこれも結構水 の, 量水の量が少なめなので、少ない方がより風味を楽しむことができると思います。自分はちょっと入れすぎたかなと思いっつつしまいましたね。なので、こちらをテストさせていただきます自分の失敗もあって。あまた そしてこのカフェインレスコーヒーも先ほど紹介したスターバックスコーヒーと同じでシンプルですっきりとした味わいですねカフェインレスとはいっても以前飲んだレギュラーブレンドと味は率直なく楽しむことができましたので本当に良かったですうんとうわちょっとコップいっぱいにれましたけどこれ半分ぐらいのようでしたねちょっと失敗したなこれなので本当に痩せる時はもっと香りが楽しめたかもしれませんというわけでこれもこちらのテーマとさせていただきます4点しか出してないんだね今回 そして最後のこちらエスプレッソインテンソこれはうーん確かに香りとかそういうのは強かったんですがそこまで強烈に来るわけでもなかったですねなのでよく言えば少ない分量で楽しむことができるんですが悪く言うと物足りないっていう部分がありましたね自分はもうちょっと飲みたいかなって思ってしまいましたね次もうちょっと入れてもいいかなと思いつつもおすすめがこれっていうのがどうしても引っかかってしまうのでこちらの点数をさ定ていすやっぱり最初はおすすめにしたのと思うのでそのおすすめが外れてしまうと まあ好みがあるんですけどねというわけでスターバックスじゃなくてネスカフェドルチェグストのカプセルいろいろ今回は飲みましたでもまだ種類あるんですよねでも う, うちの新売りにある小売店だと他の種類が見つからないんだよな家電量販店とかスーパーとかドランクストアとかいろいろ回ってんですもうあとはネットで買うしかないかないやそんな愚痴は一人でいいろって思われたかもしれませんが